僕は日本語を一度も喋った経験がないので作りトを何度も聞き直して繰り返し読む練習もたくさんした後でこの動画を作っています。<笑>そのため時々違和感があって理解しにくいところもあると思いますが皆様ご理解いただきたいと思います。 動画の右下をクリックして字幕をシャンコにすると分かっていただけると思います聞きづらいならボリュームを消してご覧になってもいいと思いますこれはミラーでこの四角形はミラーの M に対応する韓国語の文字ですこっちの縦線は I の大文字であり そして日本語の「イ」に対応する韓国語の文字もただの縦線ですこの2つを組み合わせると「ドレミのミ」を表しますこの人のノーズに縦線と横線がついてありますねこれがアルファベットの「え」に対応する 韓国語の文字ですこの文字の後に「イをつけると「に」に「に」「に」「君」「お前」の意味であり韓国の右下の地方の方言ですけれども 100% の韓国人が使っている単語です。これを 自分で読んでみましょう読めましたかミーニーです。ミーニーバスとミニスカートのミーニーです。A の二つの縦線をまっすぐに立てると、A A A えになりますこれを自分で読んでみましょう。め、み、め、み、め、み、め、みと読みます。め、みは、めん、めん、めん、めん、め, め, めんと 泣きますこの音声の左側へ移ると日本語の「え」になりますこっちは一人の男そしてこっちは男たちですねこっちを発音するには口をもっと大きく上げる必要がありますこれの発音は「めんめん」 メン、メン、メン、ですけれども、実際にほとんどの韓国人が、こっちもこのように発音するのが、研究の結果で出ましたから、心配しなくてもいいんです。文章の中で意味を理解すればいいんです。この部分と、この文字。 てるでしょそうのこの部分が。 S に対応する韓国語の文字でこの文字は2つの形がありますこの文字が読めますかミレドシミレドシミレドシミレドシミレドシミレド シ, レドシです